色上質紙を使って作る菊の花、改良版です。型紙を使う方法とシュレッダーバサミを使う方法、2つご紹介します。出来上がりはほとんど変わりません。まずは型紙を使う方法です。型紙は説明欄の URL からダウンロードしてください。 これを色上質紙にプリントアウトしたら裏返してこの部分で折り曲げますこうすると端が1センチほどずれますカッターナイフは刃先を折ってよく切れるようにしておきましょう細い線に定規を当て カッターナイフで切っていきます太い線のところまで来たら切り落としますこれが一番外側の花びらになります真ん中も同じように細い線で切っていき太い線が来たら切り落とします一番小さい花びらは端まで切ったら 余分な部分を切り落としてください一番小さい花びらと中くらいの花びらは太い線で切り落としますそれを開いてから今度は細い線で切り落とします大中小それぞれの花びらの 内側にボンドをつけますあ、つけすぎてしまいましたはみ出たボンドはティッシュなどですぐに拭き取っておきましょうボンドを薄くつけたら今度は端と端がぴったり合うように貼り合わせますボンドをつけすぎないようにするためには別の紙に出しておき それを綿棒などにつけて、薄く伸ばすようにつけるといいでしょう。これで角と角をぴったり合わせで貼ると、こんな風に丸みがつきます。チラシなどを丸めて作った棒の両側、薄くなっているところを折り曲げておきます。ここに、 先ほどの花びらを巻きつけていきますまず一番小さいものを巻きつけますこんな感じになります次に中くらいの花びらを巻きつけますボンドを薄くつけたら一番下の端が揃うように巻きつけていきましょう 最後に一番外側の花びら、同じようにボンドをつけて、下の線を揃えて巻きつけていきます。これで花の部分ができました。次は額です。ギザギザに切った緑色の画用紙を花の根元に巻きつけて、 ギザギザ一つ分が重なるぐらいのところで切ります。これにボンドをつけて、花びらの根元ギリギリのところに巻きつけます。額のところからフローラテープを巻いていきます。三四センチ開けながら、葉っぱを巻き込んでいきます。 葉っぱの作り方は、菊の葉の作り方の動画をご覧ください。最後に、葉っぱを形よく曲げて出来上がりです。次は、シュレッダーバサミを使う方法です。1センチぐらいずらして折ったら、シュレッダーバサミで切っていきます。まず、できるだけ長く切ります。 だいたい三分の一より少し長いぐらい切ります。今度はそこよりも一センチぐらい短くして切っていきます。これも三分の一ぐらい切ります。最後にそれよりもさらに一センチほど短くして切っていきます。 ハサミで長さの変わっているところを切り離します。一番長いものはそのまま使います。中くらいのものは2センチほど残して切り取ったら間を開いて上側の1枚だけを1センチ短く切ります。一番小さいものも同じように2センチぐらい残して切ったら、1センチより少し 少なめに切り取ります間にクリアファイルのような薄いものを差し込みながら開いていきますシュレッダーバサミを使うとねじれが出てしまいますので必ずこの作業を行ってくださいここから後の作り方は 型紙とカッターを使う方法と全く同じです。出来上がりはほとんど同じように見えますので、作りやすい方で作ってください。たくさん作って。 イグサのフラワーベースに刺してみます。華やかな感じになりました。もっとたくさん作って並べると、まるで切花展のようになりました。 こんな風にすると壁面飾りとしても使うことができます。